いいですねどうもこんんにちはこんにちはのゃでですんです今日は今まではこの紫キャベツの粉だったんですけど 粉, 粉,、はい、粉末です。今回はこちらの 紫色キャベツ、色素が手に入らなくなってきたってことですねああ。そうですああ。色素が手に入らなくなってしまったので、はい、本物の紫キャベツを使っていこうと思います。お、はいえー、ろしやすい適当な大きさに切っていきます。これくらいでいいと思います。うんはい、すはい。それを そうですね、紫の色素が出てきましたまず、えー、炭酸ナトリウムそこに敷き詰める程度に入れていきます結構入れますね炭酸ナトリウム入れまアルカリの働きを。き、は、を、い、次に水を入れてえ、うん、こんぐらい、うんまあ、キャベツの先し絞り出した汁をドボドボと入れていきますドボドボおお一気に色変わりましたね次は塩酸を使って。 お、上の方から。じわじわと。はい、赤くなってきましたね。はい、でも、なんか、まだここら辺紫なんで。はい、紫ってことは、中性。そうですね、中性です。こ, この部分が中性で、ここが今加えた塩酸の酸。はい、酸性を示してますね。はい、そうですね、はい、ここの層が厚くなった、うん、っ赤を、そしていきましょう。そう、上。あ、上。そう、上。そうですね。すね、意地ではないんだけど。うん いろんな色がグラデーションが見えるってことでね。うんうん、はい。その境目をよく観察してると、なんかこの色の変化のこんなんかのこうほらセメギヤみたいなのが見える。うんうんうん、うん、なんかモワーンってしてるところですね。くっきりじゃないですね。全然も。いいグラデーションがはいできました。はい。これはあれかな？ 赤、赤玉ねぎとか。はい。紫キャベツみたいな色素が含まれてる。紫、玉ねぎとか。うん、紫芋。紫野菜というと、うん。ナスだ。そうそう。ナス。ね。えー、じゃあ、た、はい、ね、紫キャベツ、あんまりスーパーに売ってないんですけど。はい、見かけたら、こんなこと取り組んでみていいですね、はい。はい。はい、まとまりましたか。まとまりました。はい、はい、お疲れ。はい、じゃあ、レインボータワーでした。はい 最後になら。<laughs> <laughs>